はい、はいはい、じゃあ始めていこうと思いますよろしくお願いします、えー、この病院はなんだか変だ警報が鳴っても誰も動じないし患者は夜中に徘徊してるしおまけに院内は腐った土の匂いがする救急車先生の腕はいいらしいけど若い患者はほとんど見ないしこの病院本当に大丈夫マルチジャンルホラー RPG 陰性感染 始めていきます感染感染、えー、<笑>はいじゃあまず同時にフェイクですえー、ここは N 県甲州メタリ山山中に位置する山上病院はいここに1台の救急車が急患を乗せてやってきました、えー、本来山上病院は救急病院ではないんだが他にどこにも受け入れ先がなかったということででは PC さん登場してください PC さんは誰ですかはい はいお名前は、はい水木きたろ年齢三十職業は勤務員、うん、こんな時間に休館かあえっ、ー、と私救急隊員です私救急隊員ですはいあ夜遅くにすみません山田病院さんどうしても他に受け入れてもらえる病院がなかったもので今夜の当着は先生だけですか あ, あ 他にも看護師長や委員長がまだいるようだがひとまずすぐに対応できるのは私だけだろうどうもご苦労様でしたえっ、ー、と患者は市街地で喧嘩か何かに巻き込まれて後頭部に強力な衝撃を受けたようで意識不明の重体です我々でできる限りは応、OK、急処置はしたのですが意識はまだ戻っておりません至急処置をお願いしますかったでは例の部屋に運んでくれ例の部屋例の部屋例の部屋はいじゃあ運びました そあれあ で, では我々はこれで失礼します。というところで、次に、えー、えー、水木先生は、えー、急, 急患であるささげ京子という名の男性を緊急処 置, 処置室に運び、救急車が立ち去った後、えー、夜間の静寂を打ち破り、耳障りの警告音が病 院, 内に病院内外に鳴り響いたことに気づき。 はい、病院でなんかとんでもない警告音ピーって鳴り出しましたまあみんな動揺しますので、ね、動揺してください、はい、病院職員にとっては聞き覚えのある警告音です動揺しねえわ<笑><笑>病院職員にとっては聞き覚えのある警告音です何者かが許可なく病院敷地内から敷地外へと続く扉を開けようとした際になる警告音です はい、看護師長である PC 4ョンは、えー、窓の外扉を窓の外にある、えー、外部を通じる扉を見ると、えー、脱走の常習犯である患者の入谷大二郎が、えー、パイプ室を扉に叩きつけているところを発見しますはい、PC4 のためですかはい、はい、お名前を私、小山です小山陽一と申します世界山、短所小山えてね <笑>大きいよ<笑><笑>はい、イリア大二郎はあイあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはまはあはあはあはあはあさん明日もあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあんあはあはあはああはあはあはあははあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはああはあはあはああはあはあはあは ああ、いやじゃあわしはまだシーないシーない早くここから出してくれということを叫んでいます止めてください<笑>エリアさんエリアさんもうお年いくつでしたっけいやじゃあわしはこんなところにいたくないんじゃお住まいどちらでしたっけいやじゃあ大丈夫ですか落ち着いてくださいという感じで暴れに暴れ外部通用口の鍵を破壊してしまいました これでは明日修理するまで今晩のうちは鍵としての手を足さないだ暴れ続けるエリアを小山は一人で抑え込むのはどうにも難しそうですというわけで今晩の当直スタッフである PC2 と3の2人を呼び出して手を貸してもらおうと思いました、はい、じゃあ小山は2人を見に行って はい、では PC に、はい、皆方く、はい、ん福員長です、はい、皆, 方皆方さん水木さんリアさんイリアさん、イリアさんがち ょ, ちょっとやばいんですけどまたイリアさんかしてくださいしてくださ い, ださい先ほどの警報はじゃあイリアさんが原因なんですかねそうなんですよまた扉を。 鍵を壊さわ、ま、ですか明日たの朝まではちょっと鍵としては使えないですね彼の日常どんどん進行してますよなんだかおばあさんが来たとか言って頭おかしいことあったおばあさん<笑>イばイさんでもおばあさん昨日亡くなっちゃったばっかりだからね<笑>おばあさん相当ショックだったんでしょうねああおばあさんがとそうなんですよ早速行 っ, てさ行ってみましょうか イエさんを病室に戻しましょうちょっと手伝ってもらえますかはいヒデさん行きますよはいというわけで、えー、3人でヒデや大二郎を抱えて、えー、病院に連れ戻すことができました、えー、そんな騒がしい夜が更けていきます3人の病院スタッフはそれでれ職務を全うするために病院内を駆けずり回っています では、以上で導入フェーズを終了しますそれでは、えー、PC2 から順番に、えー、お名前と氏名を読み上げてください。はい PC2、南、えー、PC 方九郎、副委員長をやっております。これ、氏名用の秘密は読まない、ね。はい、えー、山上委員の副委員長、夜、え、半、ー、病院内に鳴り響いた警告音のせいで、仮眠から叩き起こされた。 目覚めたついでに患者を見回っていると立花瑠璃という患者がベッドからいなくなっているのを発見したあの患者は寝たきりで一人で動くことはできないはずだ翌朝出勤してくる院長にこのことを知られると面倒なことになりそうだ<笑>私の使命は病院内のトラブルを解決することだはいでは次あこっちかこれ私は山上あ名前からか 名前から水木鬼太郎勤務医をしています私は山上医院で働く勤務医だ夜半運ばれてきた休館の対応をしていると病院内に警報音が鳴り響いた結局警報は誤作動だったらしいが処置室に戻るとさっきまで対応していた休館が忽然と姿を消していた治療費を踏み倒すつもりだろうか<笑>まだ処置途中だったのに勝手に変えられては困る 私の使命は病院内のトラブルを解決することだでは PC4 どうぞ私は小山陽一36歳看護師長だ私は山上医院の看護師長だ男の看護師長珍しい確かに夜半病院内に鳴り響いた警報音に応対して戻ってくると私が大切な人からもらった大事なネックレスがドッカー室から紛失していた 病院内の人間を疑いたくはないが先ほどの騒ぎの中で誰かが盗んだのだろうか私の使命はネックレスを探すことだ一人だけじゃ思い人だけじゃ思わないか<笑><笑>はいではあのその使命に関してはそれぞれ分からなくなったら確認が取れますので<笑>その通常確認をしてください、はい、ではハンドアウトを公開します1つ「急患ささげ今日」今夜運ばれてきた急患で意識不明の重体です 行動を強く打ちつけたのか大きな熱傷が目立つ次、えー、患者立花瑠璃404号室の入院患者若くして難病にかかりもう1年は寝たきりで目覚める気配がない4 0 4ッ4 0 4ン4はい、一つ立花瑠璃の行方瑠璃の行方彼女は意識不明でいわゆる植物人間状態だった意識が戻ったとしても 急に立ち上がって動けるとは思えないな次佐々木兵吾の行方治療中に意識が回復して逃げ出したのだろうか治療費のこともあるが何より状態が気になる<笑>そうでもなさそうだえー、次患者飯ア大二郎303号室の入院患者幻覚症を患っており以前にも警報を誤作動させたために個室に隔離されているはずらが抜け出したのだろうかはい 山上委員設立80年の歴史ある病院診療科目は内科外科精神科メタリ山中にあり扱うのは長期療養入院患者が主である院内の様子いつも通り院内は静かなものだが念のため患者たちの様子を見ておこう何か変わったことは起きていないだろうか、えー、緊急処置室休館が運び込まれる処置室 休館のものらしい真新しい血痕が部屋の外に続いている最後ネックレスの行方ネックレスはロッカーの中に保管していたはずだが誰か1階職員用ロッカー室に立ち入ったものがいないかどうかを監視カメラを検証してみようちょっと日本語教えるのこれ、まあ、ネックレスを探すために監視カメラを検証してみようと思いました、はい、右側に秘密が書いてある これを調査するにはメインフェーズ中自分の新プレイヤーの時に、ね、それを調査することを宣言してください、はい、ではメインフェーズを始めますあとこれ自由にとって紙面は読んでいいから、ね、右, 側ゃ右側は調査をしないと。